とそれではの今日 の, あの、まあ、メインというか後半ではその実数の連分数展開について説明したいと思います。とテキストはあの74ページのセクション 4.13 となっておりますので、まあ、必要な方はそちらも合わせてご覧ください。ででまず今日を扱うのはですね、連分数と呼ばれるものです。とまあ、皆さん もうすでにですねあの見たことある人いるかもしれませんが一応あのあの、まあ、順を追って紹介したいと思います、まあ、ここではその R をユークリッド正規としましてその K を R の正体ですねこの R 分の R というその弦の集合をまあ扱います、まあ、あの我々がよく知っている例ですと、まあ、R は整数間でで K はあの有理数体ということになりますね でえー、と今回はその R1 分の R0 というその K のあこの R0、R1 は R の元ですけれども、この R1 分の R0 という K あの元に対して、その次のスライドで出す計算による分数の列というのを考えます。えー、っと ここでですね、その r1 分の r0 を q 1プラス r1 分の r2 と表す。でここで r0 は q 1 r 1プラス r2 という、あのー、関係を満たすようにとるわけですね。で、で次にその91プラスに出てきたこの分数をですね、その分子を1にしてしまいます。 分子を1にするにはどうすればいいかっていうと、分母にこの R1 分の R2 の逆数を持ってくればいいわけですね。そうすると、91プラス R2 分の R1 分の1という形になるんですけれども、あと一応ここでですね、この91と R2 はどうやって決めたかっていうと、その、まあ、割り算でですね、割り算のショートを余りとして決めたと思ったあのいうことにしましょう。えっと、 R0 を R1 で割った時の小を q 1、それから乗与を R2 とします。で、そうすると、この段階で R1 に対して R2 っていうのはこの割り算の乗与ですから、R1 よりも小さい数なわけですね。えっ、ー、と、仮に、そうですね。 今考える例として、まあ、R1 と R0 を共に正の数として置きましょう。で、置、えー、きますと、その R1 より R2 の方が小さいわけですので、でこれ の, あの逆次の段階で、次の行でこの逆数を取ると、R2 分の R1 っていうのは、その1より1以上の数が出てくるはずです。でそうすると今度は、R1 を R2 で割ってですね、その、 まあ、小を92乗用 R3 と置きます。そうすると、この R2 分の R1 というところが、92プラス R2 分の R3 と表すことができます。で、えー、ここでまたやっぱり R2 分の R3 っていうのをですね、えー、と分子が1に来るような分数で表すとですねあの、このように R3 分の R2 分の1という形になりますので、えー、で、さらに、 この続きの計算をするんですが、今度は R3、R2 の方が R3 より大きいはずですから、えっ、ー、と、これ R2 を R3 で割って、こういう形にしていくと。ということで、まあ、こういう計算をどんどん繰り返していくと、その分母の中に分数がどんどんどんどん入れ子で入っていくような数が出来上がります。で、これを連分数と呼ぶわけです。で、えっ、ー、と、仮にですね、今、あの、 スライドの下の方にありますように、この9の k まで、警、え、戒、ー、ですかね、警戒除断を行って9の k まで現れて、で、R、でその後の、えー、値が rk 分の rk プラス1まになりましたと。で、ここまで、えー、と作った連分数をですね、毎回毎回この何分の1何分の1ってこう分子、分母を増やしていくのはかなり場所を取って大変ですので、このような形で書きます。 91、92から 9k を並べてで最後に出てきた有利数分数ですね、rk 分の rk プラス1を並べてこのブラッケット、カッコで囲った形でこれでこの連分数を表すというわけです。で今のような形 の, あの連分数あこのですね、与えられた r1 分の r0 を その今のような形で連分数で表すことを、その R0 分の R1 の連分数展開と言います。で、その中で、特にある条件を満たすものについては、正則な連分数展開というふうに呼びます。で、この場合のその正則の条件なんですけれども、以下の条件になります。えー、と、まず、えと、分子がですね、R の k プラス1を除いて、すべて1であること。で、2つ目に、Q1 が整数であること。 それから、えーと、Q2 から QK が正の性質であることと。まあ、以, 下の条件を以上の条件を満たすときに、まあ、この R0 分の R1 の連分数展開を正則の連分数展開と言います。で、まあ、その連分数展開に関する、まあ、あの、こう、初号的な、えー、性質を見ていきますと、まず、その R の K プラス1が、 あの0に等しくなったときですね、すなわち、えっ、ー、と、この割り算を繰り返していったら、えー、こ, この、この段階ですね、この9回目の割り算で、えー、この RK プラス1が0になって割り、えー、RK マイナス11が RK で割り切れましたというときには、あのこの連物展開の表記は、この九番から九 k を並べた形になります。 それからと、一般に Q1、もし整数1個の連分数展開はこの Q1 自身を表しまして、それから Q1 から Qk の連分数展開というのは Q1 プラス Q2 から Qk の連分数展開分の1に等しいということも言えます。 あ と, あと今見てきてもらったようにですねその連物展開はですねこの r の i マイナス1を r の y で割ってその q の i 小の q の i と乗用の ri プラス1を求める、まあ、ユークリットのご助法で求められるということが知られていますので、えっと、今日はまずその、えっと、与えられた有理数からその連物展開を得るという手順についてちょっと紹介しておくというわけです。 一応、ここではですね、その例題としまして、テキストの例の 4.89 っていうところにあります、35分の126の連分数の展開を紹介しておきます。で、 まあ、基本的には、その、ユークリットのご助法でですね、あの、割り算をどんどんどんどん つ, つなげて、続けていくと、この連分、この与えられた35分の126の連分数展開に必要な数値が得られるということが言っています。で、ちょっと順番に見ていきましょう。でまず、35分百126ですから、この、えっと、分子の126を分母の35で割ります。そうしますと、 小が3で、上与が21になりますので、そうするとあ35分の126は、えー、と3プラス35分の21という形で表せますけれどもで、次のステップではこの35分の21をですね、その、1が分子にくるような形でこう表現するんですね。そうすると21分の35分の1ということになりまして、 で次のステップではこの21分の35を先ほどのような形でまた整数プラス有利数という形で表すわけです。でこの3 5割2 1を計算するとこれが小が1で余りが14ですから21分の35は1プラス21分の14とで。これもやはり分数の部分を1が分母に来るようにして 21分の14の逆数を分母に持ってきます。で、えっ、ー、と、同じようにしてですね、14分の21を、えー、と割り算で表しますと、1プラス14分の7になって、で、この14分の7もあの逆数を分母に持ってきて表すと。で、最後、この7分の14なんですが、14を7で割ると、小が2で余りが0になりますから、まずここで、 まずその連分数展開が止まるということがわかります。で以上の結果を求めますとその求める連分数展開というのが一応こういう計算をたどってきたということがまずわかるわけですね。でその計算をたどってきた状況っていうのはユークリッドのご情報そのもので一つ前の乗与をだから r の i マイナス1を r の i で割ってその はの、I、プラス1するっていう計算を繰り返していったということになりまして最終的にはこういうこのような形の連分数で表されたのでこれのことを連分数の表記では3112という形で表します。以上が有理数の連分数展開ですねえとにこの有理数のご情報が出てくるという。 紹介でした。ここまで質問などありますでしょうか。はい、じゃあ、それでは次に進みましょう。